はいご紹介いただきました祭りはくよさま井桜でございます4年ぶりの道のくよさこはいいり心から楽しみにしておりますよろしくお願いしま す, ししますさて枠野といえばですね春には桜満開のお城山そして民謡秋の山歌で有名な野のだ山そして、えー、日本初の産菌の地小金山 山山、山ということで山の叫びというものをやりたいと思います私が山の叫びと言いましたら先にメンバーが「ッホー」と言いますので観客の皆さんぜひ山の叫び一緒にやってくださいあの声出せないんで、まあ、小さい声でもいいですあの構図だけでもいいのでよろしくお願いしますそれでは参ります口の前に大きな三角おむすび作っていく山の叫び 心のアンペル届きました大きな山の山の叫び山彦子帰ってまいりましたそれでは終わります勝福いざ。 Yeah! ね「駒目花咲き桜舞う」馬「陣は一体競い合い」「みしられて獅子笑い」あ「ああ晴れは暗さきてみろい」「に い, るいにたで滝の山」<タッ> I'm <laughs> sorry. 「ス<音>ク<楽>は暗闇朱枠に来てみや金の息吹に笑顔咲く」 おーそーーはい会場のお客様にありがとうございました。